文汤兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰兰と付き合う前の私の台湾のイメージと結婚までして。 台湾ののイメージがどのように変わったかね皆さんにお伝えしようかなと思いますそルーちゃんと付き合う前海外には、まあ、シンガポールとか行ったことあるんですけど台湾にはね行ったことがなかったんですよなので本当トウが台湾に対しての印象はもうテレビとかしかないんですよそうそうそうなんかねメディアとかに出てる人とかネットとかドラマとかそのイメージしかなかったんですよねルーちゃんのいい刺激になったんじゃないかなと思います<笑> ルーちゃんもいなくなったのでリラックスした状態でまず説明していきます。どんだけ負か、私ストレスかけてるの？ないよ。<笑><笑>まずね、一つ目、容姿が日本人と変わらないです。まあ同じアジアで、もうほとんどね皆さん同じ顔なんじゃないかなとずっと思ってました。道歩いてても。 もうすぐ台湾人だかかるってことはななないいんじゃないかなとずっと思ってました私の台湾人のイメージってリン・チーリンさんなんですよねあとデ ビ, ビアン・スーさんも私の台湾のイメージがあってスラッとして髪が長くて綺麗っていうイメージで2つ目いきますタピオカと中華料理のイメージがありましたずっと 台湾発祥のタピオカっていうのですごいね日本が売ってたんですよすごいね日本のメディアが取り上げてたんで台湾イコールタピオカミルクティーとかのイメージがすごいつきましたあとね中華料理のねイメージがすごい強いです 特になんか小籠包小籠包のイメージがなんかすごい強いんですよねいろんな小籠包の味があったりとかいろんな色の小籠包があったりするイメージがずっとありました実は台湾人はそんな小籠包食べないけどねそうなんかあのルーちゃんに出会ってやっぱ小籠包とかいっぱい食べるのとかねキラキラしながら聞いてたりしてたんですけどまあ実際はあんま食べないよみたいなこと言われて 出そうなんだっていう風にちょっと自分の概念がね覆されたことがありました続きまして3つ目おとなしいイメージがずっとありましたまあこれもね多分あのー、リン・チーリンさんとかイメージから来てるんですけどまあ喋らない容姿探偵でおとなしいみたいなまあルーちゃんと会うまでは本当にずっとそう思ってましたあとねあのメディアとかで台湾人の方がねインタビューされてるのを見たことあるんですけどその時もね結構恥ずかしそうに喋ってる方が結構いらっしゃったんであそれも可愛い おとなしくてあなんか日本と似てるのかなとずっとイメージを持ってました4つ目は中国語ししか話せないイメージがありました私の知識不足なのかもしれなかったんですけど台湾人は中国語しか喋れないと勝手に本当思ってました会ってみると結構皆さん英語も喋れますし日本が好きで日本に来られてる方はもう日本語もペラペラ喋れるってことで、まあ、結構ね 鳥リンガルこれは本当にちょっとびっくりしまして皆さんすごいなと思いますじゃあ「りう街が綺麗で虫が少ない」これはね勝手な想像なんですけど実際ね台湾行くと綺麗ではあったんですけど G がいました、ね、もう前のイメージと覆されたところでちょっとびっくりしました日本でもねあの G がいないわけではないんですけどなんかあの台湾に実際行った時は結構ね街を G も歩いてるイメージがありました マッサージ機器を皆さんが使ってるイメージがありましたこれはねなんかのねドラマで見てたんですけどあの家にいる時に髪を結んでタこリをね解消するなんか電動の動くやつでこうやっ て, ルルルってやってるイメージがすごいあって不求人だ我、とにかくこういう風になんかやってるイメージがあったんですよね映画なの映画かドラマかちょっと忘れたんですけど 台湾の人っってて肩凝るんだなって<笑><笑>なんかずっと思ってました<笑>思い込みだったんですけどまあそういうことを思ってました次はルーちゃんと出会って台湾のイメージが変わったところを皆さんに紹介していきまーす<笑> D 以降肌がが綺麗な人が多いですで綺麗な人が多いって。 イメージですね服とかに結構お金をかけたり結構気にしたりしてたんですけど自分に合ったスキンケアはほとんどね見つからなかったんですよルーちゃんと出会って変わりましたルーちゃんってねすごい肌がきめ細かくて毛穴がほぼないんですよ本当にこんな人は見たことないってぐらいそんな肌のいいルーちゃんからスキンケアの秘密を聞きまして元々の肌質もあるんですけれども紫外線汗生活習慣ですねそこら辺も結構ね関係すするみたいなんですよ 結構スキンケアのものってなんか店に置いてあるのって女性用ばっかりなんですよね男性用って探すんですけど結構なくて困ってたんですよでもそんな中でスポンサーを今回してくれたバルコムさんを皆さんに紹介していきたいと思いますイエーイこのパッケージ見てくださいよめっちゃオじゃないですかでしかもイメージキャラクターの木村拓哉さんなんですよ いやもうかっこいいですよねもうどこの中の男そしてねこちらの洗顔楽天とアマゾンの男性洗顔カテゴリーでなんと1位取ってるんですよ1000万の出荷量を果たしてるんですよねまあ私もねその中の1人なんですけど助かってます 首先是节炎霜跟起泡碗洗眼真的是非常重要的一环因为你脸如果没有清洁干净的话你接下来不管再怎麼保养营养都不會洗进去洗顔する前にまずぬるま湯でねゆっくりと洗いますこちらの洗顔をネットの上に10円玉程度乗っますガーッとやりますとすごい綿密な泡ができるんですよ那么这个起泡碗呢是把它给他们自己的我觉得这个超好起泡一杯泡立ちましたら皮脂の多いね皮臓 にし塗ります肌をねこすらないように全体的に塗っていきます因为如果太多摩擦は皮膚の容易長期紋所以洗剪後すぐ一定要很小心泡でねどんどんどんどん汚いものを浮かしていきますそして最後はぬるま湯ちょっとこすらない程度にね洗い流していきます 日常的摩擦你的。塞因为长细纹所以我真的坚持就是绝对不能這樣摩擦我要小心粉那本克节约霜呢它里面有添加特殊的矿物泥和造成成分就不会过度清洁可以保护皮子不受水因为男生的皮質呢是女生的三倍所以真的需要清洁力比较强一点的商品所以我觉得本克他们这样子为男生的皮肤專門设计的真的是还不错 これね、本当に洗ったあとすごい、ね、爽やかで気持ちいいんだよね。私はこのように、自分で用す、ねね、ればいいです。私はそれを使うのは、私はそれを使うのです。私はそれを使うのです。そして、ね、いい人間がいるんです。男らしいヘロモンのある感じ。私はこの香器は非常に清爽の香器です。私は特に、私はこの香器を100回用することができます。私はこの香器をスキンケアに慣れない男性は、 でもねすっごい使いやすい商品だと思います化粧水塗った後はねすごい潤いがあってもう全然ね乾燥しない感じ那最後一道程肌はこちらの方適量を手の方に出してまず手で温めます使うのね全然ネバネバしてなくてなんかね俺結構ネバネバ系好きじゃなくてこれなくてすごいさっぱりしてってね塗った後に肌に入ってるって感じ<笑><笑>これを塗ることによって肌質を安定させて ツヤとかねるいを与えてくれるんですよこちらのバルコムさんのサイトにも書いてあるんですけど男たちのの本気のスキンケアってて書いてあるんですよ肌って第一印象としてすごく見られる場所でやっぱ肌いい人見るとうわーなんか清潔感とかねすごくねいいイメージを持ちますこちらの商品全てねメイドインジャパンって後ろにも書いてあるんですよ 私日本人なんで日本製って書いてあるとすごく安心します全て使い方もねシンプルで私もねめんどくさがり屋なんでこちらの商品使っとくだけでお得が磨けるってことでねほんと今回ねコラボできて嬉しいですありがとうございますこちらに今持ってるシリーズ以外にもシャンプーとトリートメントがあるんですよシャンプーは泡立てやすくて流しやすいんですよ これ本当おすすめなんで、皆さんにもぜひ使ってみてほしいです。続きまして、d a g o 台湾のオリジナル商品が多いです。これはね、本当に日本では全く見たことないものばっかりで、本当に。ゴンワンだったりとか、ネギクレープパイ、トーパー。ートーーじゃねえ。トーパーって髪の毛か。 <笑>違う何だっけ？ドーパ。<笑>ドーパ<ホ>。<笑>結構ね日本人は捨てる商品ばっかりしか食べないんですけれども、ぜひね日本人にも食べていただきたいなと思ってます。私はね台湾のオリジナル商品すごい好きで、日本にも本当にね浸透してほしいんですよね。マンゴーかき氷とかのね結構好きで食べてます。あとグアバー、日本がない。あそう。グアバージュースね、最初うんって感じだったんですけど。 あれ1回以降は飲んですごいハマってなんか毎回店にグアバージュースだったらグアバジュースをね買うぐらい好きになりました。D3 号表現が激しめ前台湾に行った時にびっくりしたのが電車の中でね 結構イチャイチャしてるカップルが多いんですよ。日本とやっぱ違うなと思いました。あとね、やっぱりルーちゃんも結構表現が豊かで、まあ、結構喜怒哀楽がね。もうすぐわかるんですよ。まあ、日本人は結構相手のねことを考えて、まああまり出さないようにするっていう人も結構多いんですけど、結構台湾の方は結構喜怒哀楽を全面的に出してまあ、相手に分かってもらいやすいように話してるのかなと思いました。いいイーさん。 b. すうご中国語以外も喋れる台湾の人はかっこいいなと思いまして。基本的に台湾に行って。 道を聞いたらですね、まあ、日本人って聞かれてあ、日本人ですって言ったら、もうそのまま日本語で道を教えてくれたりしてくれることがあって、結構感動しました。英語もペラペラな人もいて、台湾人の方すげえと思いました、本当に。まあ、実際ルーちゃんもね、まあ、英語も結構喋れますし、結構ルーちゃんの周りでもね、英語喋れる方が結構多いんで、それはすごいなと思いますね。い、うご、じが多いですい。これは本当に衝撃的でしたね。 まあ、別にあの台湾汚いとかっていうイメージじゃなくて年中暑いからゴキブリが多分生息しやすいんだなと思います、まあ、日本はねやっぱりあの寒暖差が激しいのでここら辺の違いなのかなと思いますけど D ・両国あこっちか D ・両国地下鉄の発達がすごいです基本的に台湾の移動手段って地下鉄なんですよなんかのピョンピョンってなんか何 なんか、あああああれのイメージがすごい強くていいいんじゃ な, い な, な俺俺のなんか覚えてるのンどこ移動するのにも地下鉄なんですよね、まあ、私がその台北しか行ってないから多分そのイメージがついてるのかもしれないですけど、まあ、あとですねびっくりしたのが電車の中とかホームとかで食べ物を食べたりとか飲み物飲んでたら怒られるんですよすぐに。 これ本当に驚いてね以前台湾行った時に飲み物持ってたんですけど入っちゃダメだよとかね結構コメントくださる方がいて、まあ、ルーちゃんも結構あの日本にいる時が長かったんでねあまり注意してなかったのかもしれないんですけど、まあ、それもねすごい驚きましたね結構やっぱり日本だと結構昼のホームで昼ご飯をね済ましちゃうサラリーマンとかも結構いるんですよなんかそこの台湾の美化意識はすごい高いなと思って日本も見習うべきかなと。 思います。いシーゴ、タクシーの、バ乗りがあることです。でも、台湾も、九分だぶないだな、観光地だから。あ、九分だけなんだ。えー、以上で、説明は、終わります台湾有新發現。私はね、台湾マニアとは言っても過言ではないんですよ。本当に台湾のね、食べ物は美味しくて、大根餅とかね、ごんわとか。またもっとあるよ。だからね、その少ない中でも。 好きなものがいっぱいあるってことでもう全部のね料理を本当食べてみたいなと思うんですよね絶対いっぱい食べさせるお今度は食べたことないやつ中心に食べていきたい美味しい飲み物とかねグアバジュースみたいな 私たちはこの影響を い, ろいろ飲んでみたいなと思います。今日はこの影響をい下。那再たいと家います。今日はこの影你可以在下面留言跟我們說 谢谢大家我庭下还剪大家再剪拜拜拜拜拜拜